が見られておりますが、えー、引き続きこ、えー、の方を送りたいと思います。で、okay、はこのまま園部の方に入らせていただきますので、お断りご気を付け。 散ら「しおった明よりはけば国を洗うと笑う日<音楽>」あっ それよそれよそれよそれよ。ッシュフィッシ 「サロサロサロ」「ほっほっ」「大きな音が」 トレーオトレーオトレーオ じゃ